はははいいいおはようござまますおはようございますす本日はですね僕らの大食いの人たちがよくお世話になっている大阪の丸中さんってお店があるんですけれどもそちらのお店がね通販販売を始めまして今回は購入をさせていただきましたそれでね今回購入したのがまずこちらの親鳥の炙り焼きを3パックと焼き豚を2本購入させていただきました今回はねこのメニューを白いご飯と 一緒に食べていこうと思っておりますこの丸中さんの通信販売については Twitter の方に詳細が書いてありますので概要欄に記載しておきます是非ね合わせてご確認くださいそれでね調理法なんですけどこれはねもう湯煎のみなんで今回はちょっと調理シーンを省かせていただきまして完成のシーンに移っているかと思います<笑>ということで早速ね料理を作っていきたいと思います はい、ってことでね、今準備が整いました。これがね、えー、チャーシューで親鳥の炭火焼きあとねこれは僕の勝手なんですけど<笑>鶏といえばねやっぱ唐揚げかなと思って別にレンチンのね冷凍の唐揚げも準備しましたこれとサラダに5合、えー、5合のお米とちょっとね隠れてるんだけどここにお味噌汁がございますのでこれとね一緒に食べていこうと思いますそれでは早速いただきますと ちょっとサラダから。うん。じゃ、この親鳥から。親鳥はね、炭火焼きで。こんな感じでございます。うまそう。 親鳥なかなかね食べる機会はないけどうまい普通の市販されてる鶏肉ってあのひな鳥が多いんですけど、まあ、もちろん硬さは親鳥の方が硬いんだけどなんかねコリコリした感じとかこのむぎゅってした感じがやっぱり親鳥の方が強くて食感がねすごくいいしまたその分ねうまみもこうじゅわってしみ出てくるからこれはこれでうまいんだよね。うん ちょっとお味噌汁ああじゃあちょっとチャーシューは一旦置いといて、こちらの唐揚げもうん。もちろん美味いよね。 あちょっとそろそろ確認確認じゃないや<笑>チャーシューかいってみようかなめっちゃうまい一本、うん、よくいしょこっち持ってこいよ<笑>うん チャーーシューめっちゃうまい<笑>油トロトロなんだけどちゃんとねこのお肉の赤身の部分のうまみが詰まってるんでねたまらん<笑>うん<笑>やばい今日の定食これ最高かもしれないうめえ しょうん<笑> あ, あ, あ<笑>揚げサクサクむいた 今日はちょっと早めの出番ということでこちらをうんうめえやっぱお肉にビールはうまい これマヨネーズをああ親鳥にマヨネーズつけてちょっとこんな感じでご飯のお供に絶対うまいもん、うん、あうんうんうんうんうんごめん あんまり親鳥には合わなかった<笑>これはちょっと間違ったな<笑>チャーシューだったら合うでしょこれ箸で切れる箸で切れるよマヨ漬けのチャーシューで。 うーんやったうまいマヨ漬けめちゃめちゃうまい<笑>これビールにもご飯にも合うわ<笑>うん。 ちょっと定番の唐揚げ前も<笑>これは間違いなく美味しい<笑>本当のこと言うとね結構中いっぱい<笑>やっぱりね年取ったからなのが大食いをね始めた頃よりもなんかね油もんに対してね 日に日にその脂系を食べれなくなっているのがすごく実感する<笑>、うん、年取ったといえばそういえば今年まだ健康診断いけてないな早く行きたいんだけどなチャーシューはねこれで最後でございますうんうんうん すごい親<笑>ちょっと違うけど食感っていうかあの強さ的に言ったら軟骨をねいっぱい食べてる感じ今ね顎が爆発しそう<笑>なんでもそうだけど一袋とか一人前ってちょうどよくできてるんだね<笑>ちょっと個人的にはこのレモンでね絶対レベルアップすると思ってるんですよ レモンかかけて分かったわさっきから軟「軟骨っぽい軟骨っぽい」って言ってるけどずっと間違えてた砂肝だ<笑>砂肝になんかで、ね、こう皮がついてるみたいな食感なんか違うなっと思ったんだけどやっとすっくりした<笑>あのー、今日ねちょっとね目もねたるんでるんだけど<笑>昨日の夜ねうちのチビちゃんが一日中ご機嫌斜めで夜中。 今日実はこれオールで撮ってるんですけどあのね今ねめっちゃ頭回ってない全然ね言葉から出てこないのうんいやオールだけでこの定食はそりゃ重いわ<笑>あっ満腹で眠くなってきた<笑> うんフん はい、ご飯は完食でございますダメだ限界かもしれない、うん、今お味噌汁の方と親鳥の炭火焼きの方は完食しましたもう満腹感とかいろいろでちょっと限界です<笑>これねあの取っとけるやつなんでこれはね何言ってんだろうえー、っと<笑>ラップして一眠りしてから また夜にねお酒と一緒に食べたいと思います<笑>いやーごちそうさまでしたはいってことでね今ご飯が終わりました<笑>丸中さんからね購入させていただいたお肉の方は全て完食いたしましてさすがね、まあ、丸中さんというか丸中さんってねあのいつも僕らがお邪魔しているラーメン屋さん以外にもお肉販売してるあの精肉店とかあとはね焼き鳥屋さんとかもやったりしてもう本当にお肉のプロフェッショナルなので もうね、めちゃめちゃうまいお肉がいただけるのは確実でございます今日頼んだメニューの他にもあのつくねとか唐揚げ用のお肉とかもね販売しているので是非ね気になった方は丸中さんのツイッターの方をですね概要欄に貼っておきますのでそちらをご確認くださいということで本日もご視聴ありがとうございましたこの動画が良かったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いしますじゃあねお昼にしよう<笑>